すごいと思います。こんにちは。すみとです。はい、あすみです。南インドのハイテラーバード、今シニアル。英語外国語大学、日本語学科のさねつです、はい。さて、今日は、昔話に関するは、はい、こちら。そう、小樽問題について、お話ししたいと思います。 この昔話は皆さんもおじいさんやおばさんからきっと生かされたと思いま す, す私たちから見るとこの話は問題だらけなんですそうですさてこの話を初めて聞いたのは私たちはちょうど1年前2年生の時でした、はい、この話を初めて読んだ時もう二度と読まないと決心したんですえ と思う人もいるかもしれませんがちゃんとしたわけがあるんです絶対日本の子供には教えてはいけないということを訴えたくてこうやってお話ししていますその前に桃太郎のあらすじをざっと見てみましょう昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがいましたおじいさんは山市ばかりおばあさんは川へ洗濯に行きました ある日、おばあさんが川で洗濯していると、ロンぶロコんこコ、どんぶろくと、川上から大きな桃が流れてきました。おばあさんはその桃を家に持ち帰りました。桃を食べ終とったところ、桃の中から元気な男の子が飛び出しました。桃から生まれた男の子に、桃太郎と名付け、自分の子供用に大事に育てました。 桃太郎はすこすこ育って嫌がって強い男の子になりました。3年は幸せに暮らしていましたが、ある日突然鬼が村に現れ、村の宝物を奪っていきました。思いやりが人一倍強い桃太郎がおじいさんとおばあさんに恋いました。僕、鬼ヶ島へ行って悪い鬼を退治します。 と言って鬼たちが村から盗んだ宝物を取り返すために鬼ヶ島へ行くことになりましたおばあさんが作ってくれたきびだんごを家来になってくれることを条件に途中で出会った犬、猿、生地にあげて鬼退治に行きました鬼ヶ島では鬼たちが酒盛りの真っ最中で 一生仕掛けた桃太郎と家来は大勝利桃太郎と家来は鬼が苦行を重ねて集めた宝物を無駄に持ち帰りました珍しい珍しい何この話子供にこんな話を聞かせて日本人大丈夫ですか問題だらけじゃはい昭和この根源はこの父と母貧母だったはずのこの二人は そもそも川から流れてきたしかもですよ桃から生まれた子供を育てたりしますかめっちゃおかしいなこの話まあ童話ですから「カメシテ」という桃太郎愛子がいらっしゃるかもしれませんがその人たちに言いたい「うっせえじゃあ一歩譲ってこの二人世界一優しい人間としても 自分が大事に育てた子供をそう簡単に森りしまえという危険な場所へ行かせる親っているんでしょうかいえあくまでも私たちの推測ですがこの2人は一見優しそうに見えて実はとんでもない人たちなんですじゃあ桃たる問題に隠された真実をこれからお話ししたいと思います 昔々あるところに誘拐犯の貧乏な父と馬場が住んでいましたこの2人には優しさのかけらもなくとってもわがままで欲張りでした実はこの2人と鬼はドラえもんとのびたよりいい友達だった鬼たちに毎年村の宝物を情報をリクして手数料として宝物の一部を受け取っていました汗一滴も流さず貧乏夫婦をよそって 幸せに暮らしていましたしたかし鬼との計画ですから破られるのも無理はないある日鬼は手すりを払わなくなりましたでもこのじじとばばのモットーは自分たちではどうすることもできないこのじじとばばは隣の村からこっそり子供を誘拐しては果物から生まれた と嘘をつけて育てて育いたんですそして鬼から宝物を奪い返すようにしつけて宝物を奪い返すまで鬼ヶ島に子供たちを送り込んでいました。こうして桃太郎が鬼を倒すまでにたくさんの子供たちが命を落としてきました。桃太郎はこのジュジュババに利用されたんです桃太郎の前にもきっとバナナ太郎 マンゴータロといった何十人もの子供たちが殺されたに違いありませんでも桃太郎はたまたま生き残ったんです村の人々かわいそうでしょこのじじとばばがいなきゃ幸せに暮らしたのにまあ本当の話を知ってしまうと皆さんも自分の子供にこの話を聞かせたくないでしょでも日本人にとって桃太郎は池文化さんに愛しい宝物ですよ なのでインドから贈り物として村や子供たちが幸せになる「桃太郎ベタ版」を贈りたいと思いますそうですもちろん完成版ではなく是非日本の皆さんに私たちの話をベースに村と子供たちが幸せになる話を考え出してほしいと思いますでは桃太郎ベータ版こちら 昔々あるところに、村の情報を鬼にリークするじじとババアが住んでいました。汗い敵も流さず、貧乏夫婦を装って幸せに暮らしたいた。この二人は鬼に毎年村の宝物を情報をリークして、鉄量を通して鬼から宝物の一部を受け取っていました。ある日。 じじと バ, バアは鬼に契約を破られました。自分たちでは鬼に勝たないので、村から子供を誘拐して、鬼から宝物を奪い返すように育てようと計画を立てました。それをした鬼たちは、じじと バ, バアを捕まえて、一生鬼ヶ島で働かせました。鬼に殺され、誘拐されるところだった。 子供たちはすくすく育ち自分の親と幸せに暮らした父さんどうですかこの桃太郎ベタバン桃太郎といういじめられそうな名前もつかれなかったし鬼ヶ島に生かされることもなかったなんて幸せなストーリーだロー